トロール凄くないっすよ、うん、確かにカひでぇな<笑><笑>確かにトひでぇなそれいやチャンネルトーン<笑>はいどうもート、はい、水溜りボンドですお願いしま す, ますね、毎日動画頑張っていきましょうというとねサブチャンネルです、ね、はい、サブチャンネル<笑>毎日。メインの感じで来たな確かにはいト LINEID 流出みたいなあったじゃんト流出させるやつねさせて、うん 友達がね1000人に行ってもう追加できなくなったんですよはい、はい、でもなんかもうその比重に俺消したのよねアカウントちゃんとはいはいでふと思ったのが、うん、俺の LINEID がもうさ誰でも使ってよくなっちゃうわけよそのだから別にカンタがその ID をこう放棄した瞬間にそうそうそうそうじゃあ俺がって取れるんだよとねそうあのー、作ったやつ覚えてたら、うん なりすましができるうなと思ったの、はいはい、例えば俺の名前でカンタで同じアイコンにしてたらあの動画見た人がどんどんさ追加してっちゃうじゃんだから例えばカンタの顔写真で、うん、カンタの ID で例えば出会いをね、うん、やる人もがなんかそんなの女の子に LINE するとかそうで俺のせいになっちゃうじゃん業者がそれで個人情報を集めるとかねってなるなって思って、うん 動画で言わなきゃいけないなと思ったんですよ、うん、そのなるほどなもうないですよっていうのなるほどでも実は僕もう一回同じアカウント作ってましただから今まだあのアカウントはカンタが保有してる<笑> 2回目の俺うんでもう見てくださいよ目目なこれもう999になってるってことは普通の俺らのアカウントよりめっちゃ多いもんな確かに確かに<笑>なりすましだとしたら、うん 999人の個人情報抜かれてんぞってことなの危なかったねマジで気をつけましょうみんな今あれ検索してはいけない l i n e イ。ラインア イ, イ, ンアイ。いやだからこれもう牽制のつもりだったんだよ、うん、普通の名前し取得何が正解このアカウント追加しても返ってくることはないですよ多分でもまあ一応簡単持っといた方がいい持っといた方がいいよねいいだって俺がもし辞めたらさねえ、うん、誰かがさ なりすますかもしれないしさ、うん、登録しちゃうと思うんだよねしちゃうでしょでなんかさ無茶振りされてもさそれが企画かもしんないと思ってさそうそうそうそうや っ, ちゃったりするかもしんないから、えー、だからなんだ iTunes カード1000円分買ってくれって俺がもし言ったらでファンに言ってみたっていう企画かもしんないからねそうそうそうもう俺らがやってることはむちゃくちゃだなのよえだからそれを信じさせるぐらいのことやってるからうんだからもう このアカウント持ってるけど、一切。一切見ないし、うん。つってもちょっと不便なのね。うん、本当はこっちもなんか、アカウント持ってたら、楽だからさ。うん。まあでもいいけど、しょうがないわ。うん、あしょうがないなうん。だからもうみんな本当に気をつけた方がいいと思、はいます はい、じゃあそういう動画を一応出しますそうだね、はい、ちょっと一応注意喚起するんじゃないけど一応これ簡単は持ってるけどはい絶対検索してはいけない LINEID って書いてあるんだから あ, あと見ないので別に意味ないですよってことねはい、はいはい、ということで「世界のチャンネル」でしたはい、はい、また明日